きょうはね、英語の曲で始まりました、さあ、皆様、何曜日、フライデーの朝、いかがお過ごしでしょうか、私はですね、もう、バタしておりますよ、相変わらず。<笑>さあ、これね、えー、シスターのもう始まってますでしょうかね、うん、始まってる感じがしますね、なんとなく。 どううでですかか皆さんお集まりでしょうかちょっともうすでに汗かいてますけどね<笑>ちょっと待ってこれこれね、えー、さあシスターのコメントさんが読めるかどうかの設定をね今ちょっとさしていただきますので少々お待ちくださいあのコメントさん読めるやり方がですね私もちょっとよく分かってないので、ね、さあお集まりでしょうか扇風機さんが欲しいです うちわさんが欲しいです。すでに。<笑>さあ、お集まりになったらね。あの始めていきましょう。なんかね、あのこれやるとあ始まってますね。やったー。はい、良かったです。見えます。見えます。<笑>では、さあ、では今日もね。愛してる大好き。ありがとうの言葉を言いながらストレッチをやっていきましょう。じゃあ私、私すでに汗だくですので。ちょっとタオルを持ってきていいですか？ とるさんが必要です。いやーこう、今日暑いですね。はい、じゃあ、熱い。熱いものを今飲んでるんですよ。さあ、皆様、お集まりでしょう。熱いもの。これがまた暑いんですよ。暑い豆乳さんを投入している。 えー、タンポポ茶さん超美味しいですはいでは今日も早速、えー、ありがとうさんづっち行ってみましょうおーキレてる切れて る, 切れてるちょっとカメラさんもこうすればいいの？こうですいやーこの間ねカメラさんも近づいていてびっくりしましたけど ははい、では足を前に出していただいてチェックタイムからいきましょうえ両足前に出していただいたらこのようについていただいて今日の感じはどうでしょうか今、まず下側さんですね。はい、では左足の上に右足を乗っけて指先を横に開いてぐいぐい動かしたところからいきますよ汗<笑>だくですえー、っと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 はい、では指をサッと手と足を握手していただいて足の甲を持ったら足先をぐいぐいねじりますよ、はい、つま先ねじりせーの愛してる大好きありが声出して愛してる大好き笑顔でねはい、ではつじまずの下側を持って足の先をねじりますぐいぐいせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好きな椅子。はい、くるぶしをお持ちいただいて、足先を振ります。足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、足をちょっと持ち上げるとね、大きく動かしやすいです。つま先、足首回し、せーの。愛してる大好き、あ、りがガン、笑顔だよね。 愛してる大好き、反対回しーイ愛せる大好きありがとう。 はい、では、この右足をですね、下に置いていただいて、左足を後ろに置きます。で、右足のふくらはぎさんを体重かけて、ぐいぐいほぐします。きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、ああ、りが声出して。愛してる、大好き、笑顔でね、暑い季節になってまいりました。はい、膝のちょっと上、けっかいさん、せーの、愛してる、大好き、ここだけほぐしますよ。はい。 愛してる、大好き、笑顔ではい、では、ももの内側全体ですせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き床がミシミシいってますね<笑>ナイスはい、では、お膝を立てて反対側にひっくり返します、えー、左、右足のひ膝ふくらん外側せーの愛してる、大好き、ありがとう 愛してる大好き笑顔でねはいではその膝さんを立てて膝裏さんをぐいぐい指先でねぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きお親指さんでありがとう愛してる大好き笑顔でナイス膝のちょっと上ですか、えー、膝のちょっと下膝下ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、膝上ぐいぐい愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスお皿まわりぐいぐいせーの愛してる大好き、声出して愛してる大好き、笑顔だよねはい、ではももの裏さんをぐさっと持ってぐいぐい動かしますせーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、笑顔だよね はい、ももの、えー、と内側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、声出してね。はい、ももの外側さんもゆすります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、膝の裏さんもぐいぐいほぐします。ぐいぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きナイスでは膝さんを持ち上げて膝下さんをブダブダしますせーの愛してる大好きありがとう膝下ブラブラはいではこの手をちょっと下にずらして先生ちゃ伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝下ちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう大好きナイス はいではこの足さんを伸ばして腿ももの上さんをですね肘でぐいぐい動かしますせーの愛してる大好きいってて言っててて て, て, て愛してる大好きはもうえびたはい愛してる大好き生きてる喜びはい愛してる今日はありがとうスレッジができて嬉しいですね私もとっても嬉しいです。 はいじゃあつま先をじゃ内側ももの外側せ背の愛してる大好きありがとう愛してる大好き汗がダラダラですもあ<笑>も う, もう愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大マスカラさんとれますよはいマスカラさん本当とれますよえっとそれえっと。 はい、くるぶししごきでで。ごございい、まます。タオルさんがね、ま、だますからではい、ではくるぶ し, しごき、はい。膝のちょっと上にくるぶしを当ててくるぶしでしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエント愛してる大好きありがとう愛してる大好きナーティーツはい、ではこの足を下に置いて反対足をを曲げますはい、では背筋を伸ばして えー 腰, のうん、腰の横、右の腰の横を体重をかけてくいくいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう声出して、愛してる、大好き、笑顔で、思えっと、愛してる、大好き、ありがとう、う言ってますよ愛して、る大好きナイス。はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし。 左手のお膝の外に左え左をお膝の外に左手右手お尻ペタでございます骨盤を大きく転がしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で和もあいた愛してる大好きありがとう愛してる大好きない 伸ばして左手さんを左の腰の横右手さん右の骨盤さんを持って肘を大きく回して骨盤ねじりですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモア8愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス、はい、では手を頭の上で丸皆さんいいですご唱和くださいせーのいいですはいありがとうございますじゃあ右足終了 では両手を前に出していおはようございます、花さんおはようございます、はい。では足を前に出してチェックしましょう。今、右足終了いたしました。右手さんがこんな感じ、左手さん、まだ背中がちょっと硬いですね。はい、ではちょっと水分とって、えー<笑>あの、今いらっしゃった方、ね、ちょっと右足ほぐしてください。このあと左足いきます。ちょっっととシュスターのやっと入りましたあ、本当 なんか問題あったんだねきっとねすいません<笑>ちょっとタオルタイム行ってきますタオル、はい、もう今日は汗だくでございますよ汗だくであのマスカラさんも取れちゃう、はい、やっと入れたのねすいませんすいませんなんか問題あった失礼いたしましたなんだろうね何の不具合だろう 大変失礼いたしました。えっ、ー、と、水分取ってください。シスターもお茶さんを飲ましていただきます。ちょっと右足ほぐしておいてください。左足がねいますさん。はい。はい、オッケーです。シスターも今日ね、起き抜けでございまして、今お茶さんを飲んで目を覚ましております。 いや、でも右足さん、終わったからね、だいぶ動いてきました。はい、ではお待たせしました。左足さん、行ってみましょう。左足さん、行ってみよう。おーはい、では左足さん見て、左手さんどうぞ、今の状態をチェック。はい、左手さん、こんな感じ。右手さんはちょっと緩んだ感じ。ははい、では右足さんの上に左足さんを乗っけます。指を横に開いて、ぐいぐい動かします。声出していきましょう。せーの。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 はい、では膝を持ち上げてくるぶしから大きく足首を回します。せーの、愛してる大好きありがと笑顔でね。愛してる大好き反対回しはい、愛してる大好きありがと声出して愛してる大好き。 笑顔ナイお、はい、では、指を取って足首振ります、せーの。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、上下。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、ナイス。では、両手両足振りチャレンジコーナーでございます。いきますよ、背筋を伸ばして。はいでは、両足を持ち上げて両手を離して、次へとせーの。盛大に振ります、せーの。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、ワンワンエンタ。愛してル大好き、ありがとう。 はい、セル大好き貯金のポーズでキープ貯金、はい、では手を頭の上で丸足をちょっと曲げていいので皆さんいいですご唱和くださいせーのい い, ーいいですあいいですきましたはいありがとうございますナイスですさあこれも日々やっとかないとまたねあの体幹を鍛えともないとですねはいでは左足さんを置いて えー、ふくらはぎさん、上からほぐします、行きましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。膝のちょっと上です、きっかいさん。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ゆるゆる、どうぞ、はい。内側さん、ももの内側。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる、大好き、笑顔でね、はい、両方のお膝さんを立ててひっくり返して左足のふくらみ、外側さんせーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、では左足さんを立てて右足さんは下に置いて左足のふくらみ、うん、裏, 裏側さん親指さんたちで押します。せ 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝の下さんをぐでグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上さんをグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうお皿まわりさんをグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイス。はいももの裏さんもグイグイぐさっとさしてグイグイせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きありがとうはいももの内側さんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの外側さんせーの愛してる大好きありがとう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 愛してる大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、じゃあ、この下を伸ばします。はい、ももの上さんを乗っけて、ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、いたことありがとう。愛してる大好き、ありがとう。もも、いっと、愛してる大好き、ここ、ツイートですよ。はい、愛してる大好き 笑顔でね、つま先を膝を内側にしてももの外側さんも手でもいいですよ手でもいいですせーの愛してる大好き苦、はい、愛してる大好き笑顔でねはいあもも愛してる大好きツイートですよ愛してる大好きナイス、はいでは 上にこう右足のくるぶしを乗っけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいじゃあその足を下ろして反対側を置きます背筋を伸ばします腰の横左腰の横です体重かけてほぐしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔で、ももえっと、愛してる大好き、もも横、ぐいぐいほぐしてね、はい、愛してる大好き、継続は力なり、<笑>はい、では背筋を伸ばして、左手さんを、左のお尻、右手さんを、右お膝の横、はい、では骨盤を転がします、正大に、後ろからいきましょう、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きワンモアイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはい、では背筋を伸ばし骨盤ネジでございます。右足の右手は右の腰の横さんです。せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きセイダミーワンモアイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいです はい、では、えー、両足骨盤転がし、マットさんを畳む方は畳んでください座骨さんを守りますお尻の下、座骨さんですね背筋を伸ばしますはい頭をちょっと後ろ、あボディをちょっと後ろ、はい、両足さんも上げなくていいです、まだ<笑>まだでした、失礼しました<笑> まだいいですスポーズはまだですはいでは骨盤を丸めておへそをの時のと背筋を伸ばしておへそを床側とワイちゃんでないのも混ぜますね<笑>じゃあいきましょう後ろからせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス」はい背筋を伸ばします はは、い、でももを持って、えーと骨盤、そのクイックです、クイック、その場所で骨盤を動かしますよ、せーの、アイシェル大好き、ありがとう、アイシェル大好き、ワンワンエイト、アイシェル大好き、ありがとう、アイシェル大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばして、さあ、これでいいですポーズ、すべて終了にしましたの、ね、で、いいですポーズで決めましょう。 背筋を伸ばして、ボディを倒して、両足をアップ。どっちかの足を伸ばす。はい、では、両手は頭の目でもる。画面の方を向く。いいです。ご視聴ください。せーの。いいです。はい、背筋を伸ばす。はい、足も伸びております。ポンと。つま先ポワンと。はい、ではよ、よ拍手。いや、また、自分とみんなに、その場で拍手。背筋を伸ばす。 ここね、背筋体感、上手はいありがとうございますはーいでは、えー、マットを戻していただいたらいいですはいではチェックしましょう左足さん左足さんどうぞ、はい、いいですだいぶいきました右足きましたはあバッチリ今日も無事終了いたしました。ありがとうございますミッション達成 もう今日からはね連続でいきますよ私あのありがとうストレッチさん連続放送金曜今日金曜土日で火水ってね来週までいける予定でございますはい水分とってくださいうん。しっかりねあの毎日やることで効果が出てきますさあシスターの告知マイムアルバム 公演はえっ、ー、とこちらえっ、ー、とねお申し込みは QR コードこちらの QR コードからお申し込みいただきますので是非ともやってみてくださいお久しぶりに『好きですね<笑>ありがとうございます花さん<笑>私も久しぶりに『好きです<笑>いや毎日本当にやりたいね本当にやりたいねいろいろ毎日やりたいこといっぱいあるんですけれども はい、ぜひありがとうストレッチ一緒にやりましょうあということでマイムアルバムさんは7月23土日スタジオエヴァで開催いたしておりますぜひとも今のうちにお申し込みくださいお席がね少なめでございますので早めにどうぞ配信は土曜日はね配信がございますのでそちらでご覧いただいてもよろしいかと思いますはいあとですね100パン たくっとパントマイムじゃなかった<笑>自宅でパントマイムたくパンでございますこちら今日ありますよ今日私今日行きますムーンウォーク6月はムーンウォークがテーマでございます、えー、6月17日と24日今週と来週金曜日にね2回やってますので今からでも申し込み全然お待ちしておりますできますのでぜひぜひお申し込みくださいよろしくお願いします 今回だけ無料秋から秋からね有料になっちゃいますので、ね、ぜひとも今やってみてくださいはいということで今日も本当にありがとうございました明日土曜日できる<笑>できるって自分に言いましたけど今<笑>できる予定でございますよあの時間はね はいありがとうございました。はなさんありがとうございました。時間は9時にね、明日は開始したいと思っております。9時じゃないと、午後もレッスンあります。午後っていうか、午前にレッスンがありますので、行かなきゃいけないんでね。はいさあということで、うん、頑張り。<笑>さあ、今日も素晴らしいフライデーをお過ごしください。ハバナイスフライデー。ちゃおー、ごきんよう、ハバナイ ス, スデイじゃおー、ババー、ありがとうございました。